ははい皆さんこんこにちはサルです今回は調味料ボトル収納ポーチをダイソーで購入してきたのでレビューしようと思いますはい、えー、詳細はねまたあの他のレビューで確認していただくとして私の場合にはどんな風に使うかとあの<笑>いうことをね主に紹介できたらなと思います、えー、先ほどちらっと映ってたようにまあいろんな調味料あるんですけどはい、えー、自分の中で一番よく使うなぁと 思うものをちょっと入れてみてあの、まあ、1週間ね使ってみたんですで結果的にですねまあ今のところこんな感じかなっていうのが、はいえー、開いてみると左からホリニシ、マヨネーズオリーブオイルマスタードでこれ透明なのはシロップで一番右はね何も入ってないんですでマスタードのチューブはこんな風に曲げると入ります はいえー、ちょっとね多分また使いながらいろいろ内容変わっていくと思うんですけど今のところ、まあ、こんな感じですねもう人によってね違うので正解はないと思いますでネームタグはこんな風に以前もやったんですけど水を染み込ませた上でしっかりとね刻印をしようかなとやり方はねまた詳細あのこちらにね載っけておきますので見てくださいで水が染み込まなくなった段階で こ の, あのお菓子にねあの刻印するやつで自分の好きな文字を入れて、えー、24時間放置しますはい、えー、そうするとですね結果的にあの皮にねしっかりとこうめり込んだ形で跡がつきますので、まあ、あの濡らさない限りはねもう消えないというふうな感じになります、まあ、本皮と違ってね、えー、分厚いので多少ね、あのー、消えるかもしれませんけど はい、で文字はね自分の好きな文字を入れてみて私の場合はこんな感じでですねどうでしょうこれはですねやっちったって感じですね「ネドラッグ」っていうのは皆さんお分かりですかねおそらく分かりますよね そうなんですよ。文字の左右にばかり気を取られてしまって単語の左右がねあの文としての左右がね逆になっちゃったのでうわーっと、まあ、しばらく言葉を失ったんですけど、まあ、こういうのはね面白いのでね、えー、しばらくやろうと思います、まあ、水でふやかせばね消えますのでねあの修復可能なんですけどちょっと楽しいのでしばらくはねネドラックを使いながら、えー 笑お<う>かな<笑>と思ってますあでボトルは液体用と粉末用があるんですけど液体用のボトルはあんな風にギュッと押さえないとあの出ない感じです逆さま向けても、まあ、ポタンポタンってね落ちるかなぐらいでギュッと押さえれば出るというまあそんな感じの割と硬めのボトルですで塩コショウをね一つにすると、えー、ちょっとねトマトとかね食べる時にコショウが嫌なんで、まあ、今ね悩んだ結果ホリニシを入れてます 堀西はアウトドアスパイスで有名なので、まあ、あのご存知の方も多いと思うんですけど野菜の出汁がですねかなりいろいろ入ってるのがいいんです、まあ、少しね胡椒が強いので生だとね私苦手なんですけど、まあ、割とね炒め物とかするとねあの何でも美味しいんじゃないかなと思ってますでニッシュはねこんな風うに粉、えー、の容器の方に入れてますので振りながらかけてみるという感じで私の朝食なんですけど えー、今ね、スキレットでやってます、まあ焚き火料理でねやってますので、えー、すぐできますねこんな感じです今日はの 料, 理料理はねあのメインではないのでちょっと手抜きでね撮影してますけどはい、えー、まあねスパイスもう、まあ、美味しくねいただくためのスパイスでやっぱね便利ですねああいう風にね ポーチにまととまってるあ今庭でやってるのであの部屋に入れば調味料あるんですけどただね調味料ってあの小さくて種類がたくさんいるじゃないですかだからねいちいち取りに行くのってねめんどくさいのでちょっと横着なんですけどこういうあのポーチにまとまってるととっても便利ですよね今映ってる緑のやつはねあのカトラリーポーチですねでシロップがですね はい、出そうとしたんですけどこんな感じでですねやっぱ硬いからあのスプーン1杯だけとか結構ね難しかったんですよなのでなんかこう調理するんでね大さじ1杯とか小さじ2杯とか、ね、なんかそういう計量するときはねちょっとこの液体ボトルじゃねやりにくいかもしれないですもうちょっと柔らかいものの方がねそういうあの正確に測りたい場合にはねいいかもしれませんね はい、まあ紅茶ですね紅茶にはシロップを入れていただきましたはい、えー、この黒いのが今回購入した調味料ボトル収納ポーチあと緑の方は以前買ったカトラリーケースですねカトラリーケースはねもうぐるぐる巻いてますんでねあんな風な形に今はなってます一点ねちょっとどうしてもやりたかったのはこの収納ポーチあのポケットが少ないんです 割とね、あのいろんなところに面がある割にはポケットがないのでもう簡単にね、何かで作ってやろうと思ってこんなあの合皮のそうなんですこれね革じゃなくて合皮なんです今年の夏にあの遠出してあの瀬戸中をキャンプ旅した時、えー、たまたまなんか見つけたシルクとかいう100円ショップであの売ってたんですね割と広くて110円だったんですよあの今だったらダイソーであの茶色の 革、えー、っぽい合皮の、ね、布を売ってますけどあんな感じのやつなんです。これを、えー、ポリプロピレンがくっつくよっていうねあれも100均 の, あのボンドですけどこれでくっつけてみました。普通のボンドだとねポリエチレンとかポリプロピレンとかポリエステルはねくっつかないんですけどねこのボンドはねとても優秀です、えー。ポリプロピレンが接着できるっていう。まあ、ポリプロピレンはは、ね、本当はこののボトルあのー 調味料入れののね、蓋の部分がそうです。で、布の部分は、えー、とポリエステルだったかなだったと思うんですけどまあまあそういう化学繊維系がねくっつくものはね割と何にでもくっつきますので共通してるかなと あ, あとこれなんですけど引っっっ掛ける部分が薄っぺらい帯状のものもはでですすね、ね。ちょっと嫌なんですよ、ね、何かフックにかける時にもかけにくいしですね小さいフックだときちんとかからない。 なのでここはもう細くしてやりますまあ簡単です半分に折ってさらに半分に折ってで、えー、針と糸で縫うだけですねはい針と糸はどうですか皆さんされますかね私はね割とやりますあの何、ー、でしょうねこういうアウトドア系のものをやるときは針と糸は結構な頻度でやりますねなので小学校の家庭科以来ですね、えー、習った記憶はないんですけど 逆に言うと普段からこうやってアウトドア系のもね、やるのに使うのでそれで慣れた感じですあのね針と糸はね絶対使えた方がいいと思いますよあのダイソーとかに売ってるね針なんかもね割と太さもいろいろあって便利なのでえー、興味ある方はねあのやってみてください私は全然上手くないんですけどねこんな感じでまあ縫うだけでね簡単に引っかかるようになるしあの持ちやすくなりますし えー、ちっちゃいフックでもねいけるしとっても便利ですこれおすすめです。め、は、で、い、あとはですねえー、っとこの裏面も広いのでちょっとねなんか入れ物ポケットを欲しいなと思ってで最初ねなんかこう布とか縫った方がいいのかなと思ってね、えー、っと近くの手芸屋さんに行って相談したんですよ。ポケットどうやっってて。作れば簡単ですかって そしたら ね, あねやっぱ教えてもらった方法がこういうふうにあの布を切ってボンドで貼るのが簡単でしょうねということで調べてみるとポリエステル専用のボンドなんかもあるんですけどまあ あ, のあえてねそういうものを買っちゃうとまた700円ぐらいしたのかなえせっかく安いポーチがねあの安さというメリットがねちょっと減っちゃうのが嫌であえて100均のポリプロペレン用でうまくっつけてみました。 結果的にはね、あのめちゃくちゃかがっちりつきましたね。あの手でちょっと軽く引っ張ったぐらいじゃ、少々ね、えー、大きいものを入れてもね、外れない感じ。ちなみにダイソーでもセリアでも売ってましたね。見た目が少し違うんですけど、こんな感じで両方ありましたのでね、えー、どちらでも手に入るんじゃないかなと思います。ちょっとキャンドゥとかはね、調べてないんですけど、あるのかもしれません。 でこれをね塗る時には、えー、くっつけたいへを全て塗ってでねこれ難しいのはねあの表にねついちゃうとね結構ねちゃねちゃするこれ接着剤なんで後がついちゃって消えにくいんですよね、はいえー、ですので決してあの表につかないように接着剤がこんなふうに台紙とかを敷いてちょっとこう台紙をずらしながら。 表面に接着剤がいかないようにちょっとねそこだけ気を使ってやっててやますまあまあね自分が使うもんであってねそんなあのそんな神経質にやる必要はないとは思うんですけど、まあ、こういうのをねあの丁寧にやっとくと商品に対する愛着が湧いてね、えー、長く使いたいなっていうものになりますのでねまあ、そういう点が私があのちょっとこだわる理由ちゃあ理由ですね。はい そうなんでですす、ねまあ、売ってるものはですね精巧に作られてて品質もとても高いですので、まあ、そういうものに、えー、比べるっていうのはまあ、意味がないと思うんですけど、まあ、そういうものを見てもねあの自分が作ったものが使いたいなって思えるかどうかっていうのはこの辺の作業をねやっぱりこう丁寧にやるかどうかにかかってくると思いますんでねそういう意味でね自分の、えー、使う商品に、えー、愛着をね 高めるために割と慎重にこの辺はやってます。はい、こんな感じで一晩置いておけばもういいんではないかなという感じですね。おそらく大抵の布はね。これでくっつくと思いますけど、ちょっとだけね。これなんかのアルコールかなんか、あの塗装剥がしか何かの液ですね。ちょっと表に付いちゃったので、そこだけ、えー、乾く前ならね。簡単に取れるんでまあ、軽く拭い取るような感じで綺麗にしておきました。 で、えー、翌日ですはい入れていきますオリーブオイルにシロップにマヨネーズはねやっぱねあのボトル移し替えるのめんどくさいしこれ売ってますんでね100均かな掘りにしとやっぱりねこの<笑>えと粗挽きのマスタードあれはねソーセージ食べる時に絶対欲しいのでで1つはやっぱまだね余ってますあの空っぽですまあ醤油か塩か入れると思うんですけどね そのうち入れたいなと思うのがあったら入れようと思います。あとはまあ紅茶とかね、えー、朝飲むための味噌汁とかね、まあ入りそうなものをちょっとちっちゃいんですけど、あのポケットに入れればいいかなと。で、コーヒーですね。まあ2パックぐらい。まあ大体これでもパンパンです。はい。もうパンパンなので、これ以上は入らんかなぐらいですけど、まあコーヒーでもね、紅茶でも飲めばなくなりますからね。 えー、今がまあパンパンっていってもねあの破れそうなとかいう感じではないのでで、えー、裏面はね何入れようか、まあ、ちょっとこれもね、えー、今まだ決まってないんですけど、まあ、細長いものだったら何でもいいかなと、えー、とりあえずねスティックシュガーみたいなものを入れましたけど、えー、これでいろいろ入ってるのでもうしばらくはね調味料はもうこれだけ持っとけば安心かなという感じになってますはい この辺はね、どう使うかなって、またちょっといろいろ試してる感じですけどね。使うときには、えー、ジャックを開ければ、えー、中から、まあ、ポケットもあるのでね、ある程度、あの、バサバサッと落ちてくることがないので、えー、紅茶とかもね、入ってますけど、まあ、収納はされてるなっていう感じです。はい、えー、便利なものができました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。